はい、どうも皆さんこんにちは。今回はね、あのー、今流行ってる音ゲーのフライデイナイトパンキーっていうね、ゲームをやっていくんですけど、まあ、今回からちょっと初めて動画にするので、まあ、まあ、そこら辺はね、ご了承ください。ということで。早速ね、やっていきましょう。なんだ今のまはあ、ちなみにこの動画ほとんど無編集なんでね、あのー、 無編集が言えなかったは、あの、ブラウザバックをおすすめします。まあ、多分いないと思うけどね。まあ、いるかな多分いるだろう。で、まあ、一応、設定はもうしてやるんで、まあ、はい。やっていきましょう。ストーリーモード。えっと、えどうですね。今回の相手はね、この、ボイドっていう、まあ、クールな、あの、なん、なんて言えばいいのかな。音楽作家的なわからんないけど。 まあ、そいつと戦っていくんでや っ,、まあ、やっていきましょうちなみに今回3曲ありますねちなみに下で、ね、これね、あのー、まだあのアップデートで解禁されないらしいんですよねなので、まあ、今は今はプレイできないとアップデートきたらあの開くらしいですそれじゃあやっていきましょう よしはいご存知ですね。<笑><笑>相変わらずあれだな主人公こういうことしてます。オーライ。t e よし始めました。 これステージいいなえ飛んだ<笑>飛んだんだけどもしよく見たらさあれやんあの何だっけ袖とか光ってるしな <笑><笑>ー<パ>ーー<パ>ーあこの曲好きだ。<パ><パ> キラキララッしかもこれあれやんあの押すとき一瞬だけあのあれだなあの電撃のほら<笑>電撃のなんかエフェクトが出るすごいわこれ。 これいいなお。観客が盛り上がってる。観客どこにいんのって思ったらさ、よく見たら後ろにいるしな<笑>。スクリーンの方だけど。なんかちょっと調子乗ってる気がするな、これ。この顔は。 ちょっと、ちょっと怒り出したよ。<笑>なんかあれ、なんか余計なこと言ったんかな、主人公。いつもさ、その声しか発散から分からへんのよな。 なんか今度は落ちていたのか来たの<笑>ちゃんとネクタイ締めるのすごいなすごいなモーションっていうかこのバトル対中のあのこのアニメーションすげえわ 落ち着いたけどちょっと難しいことこへ<笑><笑>マジで思うよ<笑>俺さこのゲームやりながら思ったんだけどさあの実況しながらやるもんじゃねえ<笑>あのね しながらプレイするのマジでこれきつい<音楽>あこの曲も普通にいいな<音楽>おめで 今のは嘘でーす。はい、<笑>死んでません、僕。あれちょっと切れた<笑>怒っちゃったね。ちょっと怒っちゃったね。<笑>あー、やばい、怒ってる、怒ってる。<笑> ちょっと切れ始めたぞ。<笑>意外に豆腐メンタルだな。めっちゃ切れとるやん。<笑>やばいやばい。ガチ切れ状態だ。ピ<笑>かわいい<笑>。 ああ、やばいよ、これガチで怒ってるわ。<笑>頭に来てるな、これ、完全に。レッツゴー。OK.B4。はい、じゃあ最後です。もうこっからちょっと真面目に行くんで、ここからマジで黙まります。 えー、なんとか終わった<笑>キッズ、これ。はい、クリアしました<笑>。テンション上がっちゃったな。はい。最後にこの文章が出てきました。といやなわけでね、終わりました。いやー、よかったですね。結構これは。結構、個人的に好きなの、このモッドは。 というわけでね、今回はこの辺にしたいと思います。よかったらね、高評価とチャンネル登録、そして、えっ、ー、と、Twitter などもやっていますので、ぜひぜひフォローお願いします。というわけで、ブー